もう満体。 もうたいすべてを終わらせることができるならこの命など安いものさこのへんおんどが低すぎるかな 悪くない一度です何か考えんたおのが存在を自らにして私が振りまくちで大盛り上がり間違いなし 何か考えがあるかケけ閉じいたしますお休み立てそうですかこの地から真の意味で離れることはできぬ私も分かっている誰一人通すものか やりを刀となし甲冑を切りたくいくぞいつで武器を押せイエスアニメやつらを押し潰せすぞ 生と死は刀を撃ちとなし、肉体を撃ちつえと。決まった何時は我が音的なのか、蛋炉物に過ぎぬのか。任務了解。 い つ, でいつでもいける逃がしはしません生と死槍を刀となし甲冑を切り裂く素晴らしいドクター様